浅田真央が交際相手との発局を初告白。結婚考えるもごめんなさいした。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケート元世界女王でプロスケーターの浅田真央が18日放送の関西テレビ岡部ベロに出演。 結婚を考えた彼氏と破局していたことを明かした。改めて彼氏の条件について聞かれた浅田は、守ってくれて、頼れて、優しくて、一緒にいて気持ちが落ち着く人、束縛しない人、と返答。進行役の石田明が、イメージ的には彼氏ができたらずっと一緒にいたいのかなと思った、と告げると、ずっと一緒がちょっと無理で、 一週間に一回とか、それだけで十分です。その一緒にいる時間がすごい濃ければ、常にお互いを思っていれば大丈夫です。と、真意を説明した。マックの岡村隆がずっとスケートやってる期間がありましたから、それ以外で縛りはちょっとなというのもあるんじゃないですかと応じると浅田はそうですね。 二十歳ぐらいからずっと一人暮らししていて、十二年ぐらい一人で自由な生活をしているので、あまり人と一緒に生活しているイメージができない、と素直な胸中を取ろ。続けて、一人が楽であったりとか、一人の時間も好きなので、一緒に生活するというのが、そこまで行くのに相当、よし、ってならないとできないんじゃないかなと、と自己分析した。 ここで、同番組3年半ぶりの出演ということで、岡村から、この3年半で、結婚相手は、この人かもという人入ったかと直球質問が、浅田は、3年半の間、年橋しし間を空け、ありました、と、カミングアウトした。岡村は、ありました。疑問符これすごい。あ、あったと大興奮。 朝田はあったんですけど、その時ちょうど途中でビヨンドアイスショーが始まるというところで、私も毎日練習を朝から夜まで遅くなっちゃって、それでお相手が会いたい、会いたい、ちょっとスケートしかできないってなっちゃって、ちょっとごめんなさいして、とゴールインには至らなかったと語った。岡村からあらがら、そうか、その人はどこが良かったの と聞かれると、浅田は会った時に会うなと思いましたと、照れ笑い。岡村が気を使う感じでもなく、普通に接することができた、と言うと、浅田は、はい。将来のこととかも一緒に話したりとか、すると、ああ、いいな、って、と告白していた。東スポウェブ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。